誰に言うとおりちゃねえ れ, ちゃうそれ差別するのか俺津市愛宵町自治会長事件、田辺哲二元 自治会長、まあ、その他民間人が何人か捕まって、あとは辻の職員だと臨時職員が一人捕まって、で、今裁判にかけられているところなんですけども、もう辻の職員はこれ以上摘発されずに幕引きを図るんじゃないかなという、まあ、そんな状況なんですけども、こういうものがあるんですね。辻京太より、先月の7月15日発行ですね。 これは津市人権童話教育研究協議会と申しまして、いわゆるね、各地にある道水橋に相当する、 団体です。これがですねこんなことが書いてあるんですね規模を縮小してでも総会を開催することにこだわったとそれは大きく取り上げられた自治会長問題の根底に部落差別がありこの問題が部落問題に対する偏見や差別心多くの市民に植え捨ててしまうという結果を招いたからそこで不安を感じている地域や子どもたちが多くいることや市民の中にある偏見や差別心に私たち一人一人が向き合おうとしているかを会員の皆さんに直接届けた なかったからですよ書いてあるんですけどもまあ反省してないですよねまずその部落差別がありとでヘンティア差別心多くの市民に植え付けたってそれは違うと思うんですよねだって田辺さんがやってることねあとそれに市の職員が加担してたわけだけどももうやってることが本当にでつないっていうかもう。 悪事をやってたわけです。ブラック問題を利用して。で、それは別に偏見や差別心でもなくて、その現実に起こったことで、童話行政とかね、そのブラック問題というものが悪用されて、あんな、こう、悪事がまかり通ってったっていう事実が知れ渡ったっていうことであって、別に偏見や差別心が広まったっていうことでもないんですよね。 で不安だとか偏見や差別心とかそういう心の問題じゃなくて現実にあったことなわけです。あの都市の自治会問題っていうのは。だからそれを未だにブラック差別だ、ブラック差別だって言ってるっていうのがまずおかしな話、話なんですよ。あとは何ですかね。差別の現実を踏まえた取り組みをっていうことで、インターネットでブラックの地名や、 で、田んぼとして被差別部落内を撮影した動画が公開されていると。コメント欄にこの動画のせいで私の友人は自ら命を絶ちました。どう責任取ってくれるんですかとか言ってね。いや、まあ非難す、避難するんだったらもう、ねえ。 堂々と事件者だとか、神奈川県人権提案センターがやってることだって書けばいいのにね。こういうあやふやなことを書いてるのも卑怯な話で。大体、私の友人は自ら命を絶ちました。絶ちましたってね。こんなもん別に自作自演で誰でもコメント欄に書けるわけだから、そんな匿名のインターネットの書き込みがどうこうって言うんだったら、じゃあ辻の職員なんかね、1年に何人か自殺するなんていう話も出てるけども、それも、 あの、やっぱり田辺会長の件関係してるんじゃないかって言われてるし、まあそうはいかなくてもね、事実として職員がね、退職に追い込まれたりだとかね、もういろんな人がその悪事に加担されて、まあこれから何人処分されるんだって話になってるし、別にそれはね、もうこんなね、このネット上のわけのわからない匿名のコメントの話じゃないわけですよ。事実として起こってることなわけですね。だから差別の現実を踏まえたって、 取り組みようって言ってるけど、いや、差別っていやいらないです。まず現実を直視しましょうよって、ああいうことが起きたっていうことをね。だから全く反省してないですね。つまりこの辻人教 っていうのはですね、教職員なんかもほとんど強制加入だそうですよ。あの、三教祖って言って、まあ、教職員組合があるんですけどね。まあ、7割、8割の教職員入ってるんだけども、そういう人はもう強制加入で。で、三教祖入ってない人もね、もうとにかくね、入らないといけないと。で、会費払わなかったら、なんか上司が吊るし上げられるとか。で、その、 津人教入れっていうのは、その教職員だけじゃなくて、まあ一般のね、知事部局の職員だとか、あと企業なんかにもね、入れ入れって言われるそうですよね。で、ちなみに会費は年間一口五百円、最低二口だそうです。つまり年間千円からっていうことですね。で、そういうふうに集めたお金が、じゃあ実際どういうふうに使われてるのかわからないっていうことで、結構ね、怒りの声が、私のところに何人かから寄せられてます。今後ね、じゃあ、寿司がね、どうやっていくか どうしていくのがいいのかっていうことをね。今後ね、こういうことは起こらないようにっていう再発防止を考えないといけないんだけども、じゃあこのブラック問題解消するっていうことは別に難しいことじゃないんですよ。すごく簡単なことです。ものすごく簡単なことです。ねなんで簡単かっていうと、例えばね、まあ今コロナウイルスの広まってて、じゃあ夜、夜にね、酒飲むのやめろとか、 他人数で騒ぐのやめろって言ったって、みんなやるわけです。なんでやるかっていうと、それは楽しいしやりたいから、みんなやるわけですよ。だからそれをやめろっていうのはすごく大変なことなんだけども、どう話だのなんだの、こういう、例えばね、あの、被災、北口で、津の職員なんかがね、借り出されて人権関係の集会だとか言って、だいたいなんか市の施設を使ってね、えー、なんか自民党批判だの、平和だのなんだのってやってるわけですよ。でもそんな、そんな市のね、職員を借り出してやるようなことはと。 時間が無駄で無駄でしょうがないと、本当に嫌でしょうがないっていうような、そういうことを言われるわけです。あよ町の自治会長の問題に関してもね、こんなその、同和地区に奉仕するような部署っていうのは必要なのかと、あの、ね、うん、人権政策課とか、あんな、何やってるんだっていうふうに言われてね。まあ、正直、こんなんもやりたくないっていうような状態だったわけです。やりたくないものをね、やめるっていうのはすごく簡単なことですよ。 やりたいことをやめろっていうのは、それは難しいけど、みんながやりたくないって思ってることをやめるっていうのは、僕はものすごく簡単なことだと思うんですけど、具体的にはこんな辻人教なんかなくして、その人権関係のね、もうみんな嫌い々やいや参加してるようなこういうイベントみんななくしましょうって言ったら、それは皆さん喜んでやめるから、そんななくすのはとっても簡単なことだと思うんですよね。 今回、その、自治会の問題なんかしても、結局こういう嫌なことをみんなやらされてたっていうことは問題な、問題なんだから、じゃあ嫌なことはもうやめましょうっていう、それだけの話なんです。ものすごく簡単なことです。それでもう市の職員だけじゃなくて、嫌なことをやらされてた、こう悪いことに加担させられてた民間の業者ももうそういうことはしなくて済むわけで、堂々とね、普通にね、仕事ができるわけで、嫌なことをやめるっていうことを、 何も難しいことじゃないんです。道話行政をやめるっていうことについてね。それはいろんな他の自治体の事例っていうのを参考にしていけばいいと思います。道話行政をやめるっていうのは、まあ象徴的なものとして、やっぱりあの、箱物の道話施設をやめるっていうことがあるんですよ。津市だと市民館。ああいうのをやめるっていうのは、やっぱり道話行政をやめるっていうことになると思うんですね。で、それをやめる方法っていうのもまあいろいろあって、 えー、例えばもう取り壊してね、市民間取り壊してさらちにして、で、まあ、他のことに活用するか、あるいはもう民間に売れ、売り払ってしまうっていうこともあるし、で、建物がもったいないんだったら、それこそね、なんか市のどっかの部署の事務所にしてしまうとかね、あるいは自治会に払い下げるとか、まあ、そういうの難しいんだったら、例えばなんかね、事務所として民間に貸してしまうとかね、 えー、他の自治体の例だとね、林保官っていう名目のまま、なんか他の保険関係の部署が事務所として使ってるなんていう話もあるしね。いや、何でもできると思うんですよ。だから嫌なことをやめるためだったら、それは皆さんね、一生懸命ね、知恵を絞って働くと思いますよ。職員の皆さんも。だから簡単なことだと思います。その、例えばね、林保官をなんか他のことにこっそり流用したりしたって、あの、国の所管の厚生労働省は多分何も言ってこないですよ。 もう何も分かってないし、それに、どうやって言ったらね、あれこれね、言わないから怖がって、あの、中央の艦長もね。だからやってしまっていいと思うんです。本当にやってもいいんだです。やってもいいんだ。だから胸の使いを取っ払ってね、やっていけばいいと思うんですよ。 前は市長がね、もうこういう嫌なことはやめましょうって、童話行政もね、もうやめましょうっていうふうに、もう一言言えば、もう皆さん喜んでね、もう童話行政なくすために動くと思いますよ。そしたらもうね、あよ町なんかもね、津市内の童話地区っていうのももうね、もう自立していけるし、もうそんな童話童話だってっていうふうにね、言わなくて済むわけです。だからいいこといっぱいやるわけです。今後津市の行く道としては、もう簡単です。嫌なことをやめましょう。それだけです。嫌なことをやめるっていうのは、 とても簡単なことです。ということでね、今日はね、論説ということでお送りいたしました。